はい、えー、皆さんこんにちはサルですえっ、ー、とね今回皆さんにご紹介したいのはこちらです写ってない、はい、は<笑>こちらですえっ、ー、とね見えますかねふた付きウェットシートケースえっ、ー、と L サイズってなってますねはいでこれねまあセリアさんで見つけたので購入してきました えー、ときっかけはね何、あのー、でしょうコロナ禍になってから、えー、とやたらとね除菌シートウェ、あのー、ットティッシュとかアルコールシートとか、まあ、そんなものを持ち歩くようになった習慣があってでなんか家のねあちこち車の中とか、あのー、ワークデスクの横とか、まあ、庭のね、えー、シェルフの中とかいろんなところにこれ置くようになったんですけど。 あのまあ、見た目がねちょっとよろしくないのでこんななったらいいなと思ってたところにセリアさんに行った時に見つけたのでなんかいいですねこう色展開がねこうカーキとね、グリーンというね、えーえー、セリアさん分かってますよねそうなんですこの2色はねまあアウトドアされる方なら大抵ね、えー、好まれる色ですよね、まあ、素晴らしいマーケティングですね、えー、ちょっとね、えー、詳細読んでみますとこちらにいろいろ書いてますね はいえー、開口部のサイズ、このここの部分ね、えー、開く部分のサイズが、えー、縦が4 1センチ横が7 5ンチ。で、ちょっと見にくいですか、すいませんね。えー、使用方法としては、本製品に、えー、ベッドシートを入れる際は、ベッドシートなどについている取り出し口のシールはすべて剥がしてくださいと。あそうですね。 除菌シートだったらここ普段ねはいで使ってまた閉じてますけどもう全部外しちゃってくれ と, ということですねそうですよねあの蓋と重なって邪魔になりますもんねはいえ外、ー、しちゃっていいのかってちょっと不安もあるけど、まあ、剥がさないと使いにくいですよということですよね使用上の注意としては、えー、本商品は完全密封を保証するものではございません、えー、状況によってはウェットシートが乾燥する場合がありますよと まあ、特にね使用後はしっかり蓋を閉めてください当然ですよねでファスナーは、えー、曲げたり乱暴に開閉するとから壊れるかもしれませんのでおやめください<笑>はい丁寧にやってくださいと開け閉めはねわかりましたそれから蓋と本体の間で指を挟まないように十分ご注意ください<笑>痛い痛いってなる人があるかもしれませんね、えー、それからコーティング素材の性質上生地内内側のシワや傷が目立つ場合がありますがご了承ください 汗や水漏れ、摩擦等により色落ち、ちちなんんゃゃらかんちゃとこの辺りはいいですね、えー、本来の用途以外に使用しないでくださいということでね、えー、はい、えー、注意を守りましょう品名がウェットシートケース2たつき L アウトドアテイストとなっています品番が WEC の6材質は、ね、ポリエステルとポリプロピレンということですね全体のサイズは縦が 14cm 横が 18cm 間違が 4.5 センチなので間違あるのがいいですよねということになります。はい、えー、ジャンコード一応写しておきますね。はい、見えますかね。こんな感じになります。じゃあ早速ね、ちょっと開封しましょう。うん、いいですね。もうね、触った感じがこうザラザラしてるね。 あの麺じゃないんだけどちょっと麺のような感じに感じるっていうのはねすごく私は好きですすべすべつるつるよりもねこういうやつはこういうのがいいですねこれ待ちがいいですね待ちがちゃんとこうついてるとこうですねこの部分ですね見にくくてすいませんこれがいいですねはいで、えー、チャックは丁寧に開けてくださいあこのチャックの部分もこれがいいですねなんかこうちょっと気の利いたね、えー ロープ、ガイロープみたいいなものがついてるガイロープじゃないけどね何だろう。内側はですねあの確かになんかちょっとね指で触ると外側のようなザラザラじゃなくてちょっとこう何て言うのかなナイロンコーティングしてるというかなんかあの化学樹脂プラスチック樹脂みたいなものを溶かして塗ってるというかまあロうを塗ってるわけじゃないんでしょうけどそんな感じのね ちょっとだけこうつるつるつるまで行かないけどね。で、この開ける部分ここ大事ですね。あ、いいですね。あ、これいいですね。ここから触れますね。うん、全然こう外側と内側感じが違います。で、ここがねかなりねあのー、なんかこう難しいな表現するのって<笑>ツルツル、ね、あのつるつるでねあのうん確かにこう水がね。 えー、蒸発しないようなここから漏れないんじゃないかなと思われるようなここなんかザラザラじゃないですかちょっとこ う, うーん紙やすりで削ったようなね曇らせてるようなね 表, 表面加工に対してこっちはツルツルのねそれがない感じでそのツルツルと同士でこうくっつけててパチンといく感じなのでこれいいですね、うん、割と割と、えー、いい作りではないかなと思います 簡単にねこう開いたりね押してないのに閉じたりするようなねちょっと<笑>「大丈夫かこれ」みたいなのね嫌ですけどこれならね安心して使えそうだしこの閉じる部分にね細かいんですけど 2mm か 3mm ぐらいのね高さがあるんですねここにね。こでこっち側にもその何壁が高さがありますの で, でその壁同士が重なってますので。 一、ま、層、あ、ね水の蒸発を防ぐような、えー、作りになっているということです。はいいいと思います、うん。大きさね、ちょうど手のひらサイズ。まあ、私、で大きい方ですけどね、ぐらいの大きさかなと思いますね。L サイズです。はい。で、こっちも開けてみましょう。はい、えー。二色展開。なんか感じいいですね。なんかいろいろ入れたくなりますね、こういうのあるとね。 えー、何かポケットがあってここから取り出したいようなものを入れる時にはいいんじゃないですかね、えー、パッと思いつきませんけど、まあ、ティウェットティッシュ以外には私には今思いつきませんけどね、えー、いいかもしれませんじゃあねここに入れるものなんですけど、まあ、いろんなね除菌シートとか使ってると思うんですけどこれはあのバローで買ってきたやつかな、まあ、50枚とか入っててねちょっとちっちゃいんですね えー、よく使うんですけど、まあ、便利なんですけどこれに言えるのはねこんなのがいいかなと思って特にまあアウトドアとかでね使うんだったら、まあ、量は多い方がいいんですね40枚これだったらダイソーのやつですけどね40枚入ったアルコールクリーニングワイプスって書いてますけどねアウトドア用ウェットシート<笑>アウトドア用っていうのはちょっと根拠はよく分かりませんけどとにかく40枚入ってますで割と大きいね えー、手のひらよりは少し小さいぐらいですけど大きいです。でこれも好きです。セリアのやつ。これはね30枚。割と多いんですよ。なんかね15枚とか20枚ってやつも結構あるんですけど30枚入ってます。で割と大きい。こっちとほぼ同じ大きさですね。だから量とその大きさ的にはね、この2つは私はおすすめです。あのー、あれですね。キノマの山山に登っってね、えー、と山頂でちょっとあの クッっって、ね、料理したりしたたりりんですけどやっぱそういうい時に、ね、あの汚れたものを持ち帰る時に、まあ、水とかはないので、ね、あっても貴重なのでただねもう本当にひどい汚れのまま何かに入れて持って帰るともう全体がぐちゃぐちゃになっちゃうので、ねえー、せめてこういうものでこう拭き取ってねおまかな汚れは拭き取ってから持ち帰ると帰ってから の, あの片付けも楽ですし帰る途中でねあの他のものを汚したりする確率も減りますし。 まあ、そういうことでね、よく使います。ということで、これを入れてみたいと思います。入れ方はまず、さっき説明書にあった通り、この、よいしょ、シールはまず、外してくださいと。もう使いませんから、全部取ってくださいと。ということで、外しましょう。うーんと、硬いな。よいしょ。はい、外れました。ね。これも外しちゃうと、もう、入れてしか使えないぞっていうね。 粛<笑>名になりますけどねはいで入れてみます割と大きいんですけどどんな感じで入るでしょうかちょっとこう内側外側内側に入れた方がいいかもしれない、ね、よいしよいし<笑>結構ねぎゅうぎゅうですこれ入れるとあけ結構そうでもないか、うん、そうでもないかはい入ればそうでもないです入れば 割とあぴったりサイズですね。ただ、この上に隙間がありますね。えー、どうしよう。指半分ぐらいの長さのね。隙間がありますけど。ここをね、あのちゃんと端まで止めといてやらないとこっからね。蒸発しちゃいけない。こうなりました。で開けてみます。はい、<笑>位置がずれてます。そうですね。一番下まで入れるとちょっとずれるのかな？ なので、まあ、一番下じゃないぞというところまでちょっとこう上にするとぴったりの場所に来ますそうするとここからはい取れ出せましたでパチンといいんじゃないですかね見た目的にはね、まあ、こうやって持ち歩くよりもやっぱこうやって持ち歩く方がなんかこう感じいいのかなっていう気はしますねまあ、人それぞれ好き好きだと思いますけどねはいこっちも入れてみます ということでこれも、えー、もうこれは外しましょうと一回外しちゃうともう使えないねなんかね端っこがきっちりとね固定されてるので全面シールじゃなくて一部なんかくっついてるんでねそこがちぎれちゃいますからでこれもアウトドア用をじゃあなんか何か違うのかなアウトドア用は弱酸性エタノール除菌剤になってますね さっきのはちょっと違いましたね。まあ、あのもともと用途が少し違うので、えー、ついてるね、薬液も違うと思いますけど、はい、こんな感じです。これも開けると<笑>、これ、入り口が<笑>あの、入り口っていうか、ここもね、窓がちっちゃいですね、もともとのね。けど、はい、えー、無事に使えますね。はい、ということで、こちらもね、 えー、ちょうどぴったりの大きさで収まってていいんじゃないでしょうか色が違っていればねこっちがアウトドア用でこっちは何、えー、だっけ、あのー、カーペットじゃないや、えー、フローリングワイパーシートですね正確にはねフローリングワイパーシートということで、まあ、確認しなくてもね色の違いで分かりますので、まあ、使い分けることも可能かなということでとっても良いのではないでしょうか よかっったらねあの使ててみてください税込110円格安ですなんかね、そのこのウェットシート、ウェットティッシュを入れる以外の方法でこんな使い方がいいんじゃないのっていうのがあればね、あのぜひ、えー、コメントで教えてください。よろしくお願いします。はい、視聴者の方からああ、こちらね、何、おつまみ入れ、おやつ袋、<笑>なんかそんなのにいいんじゃないかっていうことで、えー、聞いてきました。まあ、確かにねこれあの ウェットティッシュの水分がねなるべくこう蒸発しないような割とこうねあの良い作りになってますので逆に言うと外からの、ね、湿気もこう入りにくい内側から外にも水を出さないということは外側からも内側には割と湿気が入りにくいんではなかろうかということでじゃ あ,、まあ乾き物みたいなねおやつみたいなものどうかなということ で, で私が好きなおやつはい買ってきましたこの3つです。 皆さんも知ってますかねチーズアーモンドそれからマグロセロセロって言うんですかこれそれから、えー、粗挽きサラミソフトっていうね、えー、こんな感じですじゃあちょっとね面白いので入れていこうと思います、えー、まあ入れる時はね、まあ、当然こちらの方から適当にじゃあザワザワ ね、えー<笑>えー、粗びきサラミとマグロセロはスナックも全部入ります。 はいといととうことでえ結構大量に入りました。こんな感じです。で、えーまあ、こういうのをね、おつまみの時にはちょっとこう出してきて、お酒のお供というかね、まあえー、ちょっと小腹が減った時のねおやつ袋というかね、まあ、これなら、こうおやつが入ってるよ う, うに見えませんもんね、まあまあ、恥ずかしくないんじゃないですかね。で、開けて、でちょっとね、つまみながら閉めてと。 ということで、えー、欲しいものがね、えー、なかなかパッと出せないかもしれませんこんなにぎゅうぎゅうに詰めちゃうとねそこはねちょっとまああの愛嬌ですこんな風にね取り出せるのであこれいいんじゃないですかねこれ良さそうですね、まあ、おやつとバレずにおやつを持ち歩けるということで、えー、こんな使い方もありじゃないかと思いますえっ、ー、とではですね えー、と前回のボトルを使って湯を沸かしていこうと思いますもうねすっかりこれが朝のルーチになりましたね 650cc 入るボトルですあの前の動画でね詳しくはやってますので、えー、詳しく知りたい方はそちらをご覧ください はい、えー、沸きましたね紅茶を今日は何にしようかなストラスティーにしましょうでねこれでほぼ満タンで650になりますねなので、 ちょっとね、かつじゃ足りないかな3つ入れた方がいいのかな混ざっちゃうとちょっとあれだもんねで熱いじゃないですかここが<笑>持てないんですよね<笑>持てないことはないけどねちょっと熱いですよねでえー、っと専用のねケースも売ってるんですけどこれ見えますかねえ何、ー、か モンターニュってて書いてるのかなこれねあのセリアで売ってるやつです、えーとあのー、ドリンクボトルのねウォーターボトルのカバーなのかな手のひらよりも少し小さいぐらいの大きさのねやつですねはい、えー、普段はねこんなことをしないので 撮影用にやってるとね、普段と違うやり方をしちゃうのでこうなるんですけど暑いな<笑>暑いんですがこれをねここに入れますちょっと頑張ればね入りますよいしょよいしょ、うん、こういう感じですねよいしょよいしょはいこういう感じで す, です よ, よいしょ こういうい感じでちょうど何て言うんですかねぴったりのぴったりですね口のところまでねある感じになりますそこはこんな感じですね見えるかなはいということでま あ, あの専用ケース買ってもいいんですけどねまあ暑かったらこれも使えるしこれ入れると熱、ね、くないのでそこまでちょっとだけねこう緩和されるので手で持っててもねあったかいって感じで まずはね、あの朝食のあと、ね、余った洋 こ, こに入れて紅茶とかなんか作ってね、でこんな風にしてあのまあ私の場合、車通勤なんですけどえ車に一緒に持っていくとあったかいのでこうあ の, 膝の上に置いてそのままね、えー、運転したりしてます。ちょっとした湯たんぽ代わりりになります。ということであのよかったらね、こんな使い方もどうかなというご紹介でした。はいえー先ほど あのこのボトルカバーにこのセリアのモンターニュのやつがいいですよっていうねあの使えますよってお話をしたんですけど視聴者さんからですねもっといいものがあるということで教えていただいたのでそちらを買ってきました、えー、はいこれですバックル付きボトルカバー、えー、セリアで110円で売ってるペットボトルカバーバックル付き 500ml というやつですねはい、えー、こんなふうな感じになってまして ここにバックルが付いてて外すことができます。ちょっと外していきますね。ええー、と一応ジャンコードね。こんな感じになってます。はいで、えっ、ー、とバックルっていうのはまあこういう感じでね。ね止められますで、ちょっとこう伸縮性があるのでね。合成ゴムって書いてますね素材が本体は合成ゴムとポリエステルということなので。 そういうい意味でか な, かなり、ね、伸縮性があって、まあ、これもあるんですけどねえそれと比べてもねちょっとこう分厚くてで何よりいいのはモンターニュと違ってですね割と楽に入るんですはいこんな感じですね楽に入りますでこういう風にねバックルがあるので、まあ、どこにでもかけれるということで、まあ、カラビナもねいらないんじゃないかなとねえー、と底面もねちょうど大きいので これ非常にいいんじゃないですかね、えー、つけた状態で外せますし、えー、出し入れが非常に楽ということで教えていただきました貴重な情報をありがとうございましたね、えー、私もこちらを使っていきたいと思いますはい、えー、ちょっとね撮影用に特殊なことしちゃったのでもう少し漏れちゃいましたけど皆さんご注意ください。はい が近くにありませんっていう、ね、<笑>ご意見やっぱりそうですよねあの全国に150店舗ぐらいしかないということで、まあ、かなりね限られたエリアしかないんですけどあの3 c コインズとかねあの300円ショップがもっともっとこう台頭してきて、えー、皆さんのね、えー、身近に身近な場所でね入手できるようになればねあるいはまたなんでしょうオンラインショップなんかでもね、まあ、送料がねあるのであれなんですけどね ダイソーのラインショップはね、なんか10個で1200円とか、なんかまとめ買いしかできないみたいなね、あのちょっと詳しく見てないんですけどあの、私がちらっと見た限りはね、そんな感じになってましたけど、まあ、その辺がね、もう少しこう改善されるとね、使い勝手良くなって、利用する方も増えるんじゃないかなというふうには思いますけどね。はい。えー、まあ、100円ショップとはちょっと違うラインナップ、まあ、言ってもね、あのー、 300円とか500円1000円の商品もね100円ショップでも扱ってる場合もありますのでねちょっと何とも言えないんですけどなんかこう違いがね出てきてもっともっとねあの利用しやすい魅力的な店舗展開をね知っていただけたらいいかななんていうふうに思っております。はい、今回もご、ね、ご視聴ありがとうございました